皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月21日、今日は、日課と週課を一気に終わらせました。これで、明日からストーリーを進める時間を確保できそうです。そして、今日の動画は、新しい防衛軍のクリア動画を垂れ流すという手抜き構成にします。砲台が重要なマップなので、いろいろ覚えようと思いましたが、優秀な砲台係さんがいたのでお任せしました。 というわけで何かの参考になるかどうかわかりませんが敵配置を覚えるための動画にしようと思います。それではどうぞ。